なんも今日はお天気もいいし、こっからだったら歩いた方が、車よりずーっと早く現場に着くっしょや。そうだねまだ撮影が始まるまで時間あるし、たまにはみんなで、のんびり歩くのもいいかなーってはぁ<笑>癒し系アイドルちゃんたちと一緒に街をお散歩 は一人で立ってますマイコだったらかわいそうだね。あたし、声かけてくるべさ。こんにちは。お名前は何て言うのあたしはね、ひなたって言うんだよ。そっか。 お散歩してたら帰り道がわかんなくなっちゃったんだ。怖かったね。もう大丈夫だよ。あ、ひなとちゃんと手を繋いで二人でこっち来るみたいです。ただいま。あのね、この子、お散歩中に迷子になって帰れなくなっちゃったんだと。 なんとか家を探してあげられんかな。散歩の途中で迷子になったんですから、近所に住んでるのは確かですよね。どんなお家なのか教えてくれますか神社すごい手がかりですプロデューサー、 この近くの神社ってどの辺にあるか調べられますかそうなのかいそこがきっとこの子のお家だよ。ここが、迷子ちゃんのお家ですかふぅー。 石段地獄に耐えて登ってきた甲斐がありましたよかったですね、アリサさんあれひなたちゃん何してるのプロデューサーも。神社にお邪魔するんだったら、ちゃんとお清めせんと失礼になるっしょや。田舎のばあちゃんに教わったんだ。 えあの子だったら、先にお清めして、アリサさんの本に、いないのかいアリマ、どこ行ったんだろうか。あれれ、こっちにもいないです。どこ行っちゃったのかなもしかしてあの子、このお社の、お狐様だったんじゃ。 や、やめてくださいそういうのオカルトとか、ホラーとか、超常現象とかうって、雨は、土砂降りですさっきまであんなに晴れてたのに も, しもしあのねあたしひなただけども今日家まで送ってもらったとき「おやすみなさい」って言ってなかったのをね今になって思い出したから電話したんだプロデューサーに「おやすみなさい」って言ってから寝るとね朝まで怖い夢や悲しい夢を見ないでぐっすり寝れっから。へ<笑>へそんじゃ。 おやすみなさい。また明日ね。うーん、どうしましょう、プロデューサー。撮影の始まる時間がじりじり22時近づいてきます。プロデューサーさん雨宿りしてる場合じゃないですずぶ濡れになってもいいから現場に あの子、どこに行っちゃったんかなちゃんと屋根の下にいるんだろうか。雨で濡れてないといいんだけども。ひなとちゃん、そうだね。小さい子は風邪ひくと大変だから、暖かい場所でぬくぬくほわーってしてるといいんだけど。ふっ。 そんな場合じゃないのに思わず反射的にシャッターを押しちゃいました癒されてる場合じゃないのにアリサ的には、このまま撮影会に突入したいところですが、雨で大事なデータが濡れないか不安ですあ プロデューサー、神社の中から誰か出てきたよ。お稲荷さんだったらちゃんとご挨拶せねばな。あ、プロデューサー、神様じゃないかもです。なんか神社の人っぽい格好してます。誰かに手を引っ張られてるような。あれは、 さっきの迷子ちゃんです迷子ちゃんが、かんぬさんを連れてきてくれたみたいですよ 狐の嫁入りプロデューサー、それって何ですか狐がお嫁入りするときね、人間に行列を見られないよう、雨を降らせるっていう言い伝えがあるんだわ。それ、アリサも聞いたことがあります。確か、お天気雨のことを狐の嫁入りって言うんですよね。そうそう。 うちのばあちゃんはね、嫁入り行列が山から隣の山に渡るのに、橋を架けるからだって言ってたよ。橋って、あプロデューサーさん見てください プロデューサーが困ってる子を助けてあげたから、お狐さんがご褒美にって、綺麗な橋を架けてくれたんだね。<音声>そ、そうなのかい私は、何もしとらんけど。 プロデューサーにそんな風に言ってもらえるなんて、なんだか恥ずかしいよ。